かねえー、受け止めていかなきゃいけません、はい、奥さん方の不満をねホットミカンさんです今住む家で困っています最近結婚をしました彼の家で住む予定なのですが物がいっぱい部屋に溢れていて住むことができません彼のご両親は亡くなられていて彼一人が築60年ほどの両親の建てた家に住んでいます彼が面倒くさがりで物を捨てることができないため部屋の整理が全然できません ご両親のものが未だにほとんど残ったままです。部屋にいろんなものが溢れていて、人が座れる場所や歩ける場所がかろうじて少しあるような状況です。何度も掃除を一緒にしたのですが、私がいろいろ捨てることが物を無駄にしていると罪悪感があるらしく、怒ったり捨ててもゴミ袋から拾い直したりします。ゴミ袋に入れる前に一つずつ確認をさせられています。知事として、えー、全然掃除が進まずイライラします。もちろん 彼の家族のものを全て捨てるわけではないのですがご両親の靴や彼が小さい頃使ったおもちゃボロボロの方 放棄などなどを捨ててもいいと思います、うんうんうんうん。私はその家で住むことができないので、独身の頃から住んでいる家にそのまま住んでいます。らら結婚してるのにああなので、別々の家で暮らしています。一体どうしたらいいのか長い道のりにため息が出そうです。彼に掃除をする気にさせるにはどうしたらいいでしょうかあらあらあらあららららら。大変だこれ。こりゃね。<笑>はい。 同情しますわ。あそうですね。っていうか、結婚してんでしょ、ね、結婚しててさ、こうな、よっどんだけズボラな旦那かな、これ。ねえ。ホットミカンさんもでもさ、でもね、今日の番組の初めの言葉、聞きましたか思い返してください。すべては自分の写し出しですあらあら。あなた選んじゃったんだよ、こういう人。そうだ。選んじゃったのよ。はい、だからね、まあそういうのんびりさもよく、まあほら、 あのすべてはね長所短所は背中合わせですか表裏一体だからだす。座る場所もない。 っていうのはねひどいね。まあだから両親こう早くに送っちゃったから、あのもうその思い出もあるだろうし、うん、いともがなかったんでしょうね。なかなかね。それでいてめんどくさいっていうのもあるし、でも。捨てたゴミからまた拾ってくるんだかだからい、ね、思い出も強い。思い出も強でも思い出にすがる男ってどうよ。<笑>あれ、あれですか、あの、パッパ江原さんは捨てられる方ですか私ね、捨てる方です。ああ。捨てる方。ほら、捨てられないタイプの男の人もいるじゃないですか、確かに。私もね あのね親が死んでね、はい、そうですね結婚するまでは全てじゃなくて「これは?」とかいう。はい なんかこう、例えばタンス一つとか、はいはい、そういう大したことなくても、親、はい、苦労してたなって証として、なんか一個だけは保存してたけど、はい、でも結婚した同時にしてましたね。う、は、ん、い。うん。やっぱ切り替え、いいね、所詮物だから。切り替えればいいのに。切り替えればいいんだけどね。うんか思い出にそこにすがったってしょうがないし、うん、しいいやっぱり不安なんだろうね。どうしたですか、ホットミカムさん、うん、えっ、ー、とね、あの、あれです、強制。 的に、はい、あのー、業者とかあれして全部捨てちゃうなんかゴミおじさんみた い, な<笑><笑>いやでもねそれぐらいショックのやり方しないと、うん、治んないと思うけどね あ, あ別々に暮らしちゃえって言ってもあじゃすそれじゃ、別れた方が早いんじゃないですか、これね。<笑>ねそっか、じゃあ、ホットミカンさん、別の人を探す。<笑>いあ、ちょっといいかいいかひどいだ、それ。だけども、ちゃんと真剣に話しゃった方がいいと思いますよ。うん、すね。え、ね。さあ、続きまして、メリーさんです。うん、はい。江原さん、こんばんは。江原さんは以前の放送で、夜中に酔っ払って帰ってきて、家族を無理やり起こし、寿司を食べさせる父親の話をされてましたね。うん、い、ます、います。はい。それはうちの父のこと。 <笑><笑>いますいますって父のことなんだ上機嫌で誇らしげに帰ってきて大声で叫びます「<笑>おい寿司があるぞ」うん、と私妹母が起きてきて「私これじゃんけんして勝った人から選ぼうね」と喜んで見せて大決まりの会話をします<笑>、はい、それを見届けた父がトイレに行くと母が私にいつも「あんた何も言わずに喜んで食べなさいよ」 買ってきてやったみんな喜んでると思ってるからねと 言います。私は今はこのお寿司を楽しみにしていますが、昔は眠いところを起こされ、お腹も空いておらず、眠いし食べたくないといったことがあったのです。以前はこんな父親が嫌なこともありましたが、25歳にもなると男には少なからず甘えたようなところがあると理解できるようにもなりました。これから家庭を持つこともあるかと思います。ほどほどに甘えさせてお立て立ててみて、 やってみるのも楽しいかもと思っています。ちょっとね、メリー間違ってる。おあのね、親父がねこうやって甘えてる、うん。あ、これ少なからず甘えたようなところがあると理解できるも、うん、違う、うん。違う。あのね。はい。 男はいつまで経っても養ってやらなきゃとか食わせたいと思うんですよ。はいうんうん、今の時代がね、はい、今ほら、みんなほら、宝飾の時代だから、はいはいはい、あの、親父が持ってこなくたってね、うまいもん食ってるわけ留守中に。確かにそうだ。ね、はい。だけど、親父っていうのは可哀想に、俺なんかは外でこんな食ってるけど、子供たちは食えないから可哀想だな、子供たちにも食わしてやりたいなと思うわけ。ううね。だから親父の方が哀れなわけよ。け<笑>。ね。陰で、 うまいもん食ってるわけよ。うん、ね。今日はお父さんいないから美味しいもん食べようなんて言ってるわけだから、みんな言えばね。<笑>だから、そういう意味では、あのね、ムカつく、これ。あなあ、ムカつく。だってなぜかというとね、私の姿でもあるんですよ、このお父さん。<笑>私は必ずね、映<笑>し出しだったね。映し出しなんです。<笑>ね。だって私は必ずね、美味しいもん食べてね、はい、持って帰れるところはね、持って帰るんですよ。ってね。うん、誰も悔やしないですよ、うちで。<笑> そうね、えー。原家の皆さん食べてあげてくださいよ、まあ。ダメなんですよ。それで言って、おい、おい、ほら、これ美味しいの買ってきたぞ。うん、太るからいいとかね。ほら。夕飯食べたからいいとか。うん、ね。で、うちの乳房までもんですよ、うん。誰も食べないんなもん。まあ、<笑>どういうことだって。ち<笑>ゃ甘えてんじゃねえ、これ<笑>ね、こいつ食わしてやりたいなという愛情なんだってことは、お前 はあ、失礼いたしました失礼いたしましたカッサブランカさん江、うん、原さんいつもハートの栄養になる楽しいお話ありがとうございますほら見てみなさいよ、うん、こんなこと言ってくれる人いるんだから、うん、うちの主人のことで恐縮なのですが、うん 彼は人寄せパンダの才能があるようです。スーパーの食や、ふと立ち寄ったドライブインなど、主人が寄った場所はなぜか人が、わらわら、わらわらって言うのかなわらわら寄ってきます、うん。声が人よりよく通るので、うん、うまいへえ珍しいなぁなど、あなた桜やった方が儲かるんじゃないなどと冗談で言っておりますが、<笑>はい、トラさんの映画を見て涙ぐみ、うん、俺にはトラの気持ちがよくわかるよ、うん、などと言っている主人に呆れて笑ってしまいます。うん、そんな主人です。 から怒っている時も分かりやすくもう少し大人になりなさいよ。平常心。感情はいらないの。などと言ってみるのですが、<笑>もう55歳、天心難満では済まされないとし、こういう性格は変わらないものなのでしょうか。本人曰く、江原さんの本にも書いてあった。俺は天狗系。 私もそう思います。天狗系の人と一緒に生活する上で何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。<笑>天狗系ってこれね、天狗系ってのはまあ、要するにこう、あの、単純なタイプってことなんですよ、割とねいい。いいじゃないですかね、うん、どこが、ね。うん。何が悪いんでしょうね。はい、まあ、声が通るから桜やるのでもいいけど、私なんかはね、あの、別に喋るわけでもないけど、ものすごい恵比寿ですよ。 あの私で入るともう混むから。あー、まあ、でエビスっぷりキスすか ね, ね。そういう人いるんです、ね、いますよ。私なんかそうだけど。うん、私この旦那に共感するな。映し出してるな、うん。ね。今日今日映し出せるな。い, やいやさんの<笑>こうカサブランカさんは、あれですかね。一緒にいて恥ずかしいんですかね。恥ずかしいのかなこれ簡単、はい。桜になればいい あ、一緒に。そう。お兄ちゃん、やめて、とか言うの、ほら。言えばいい、ね、うん。やってればうん、桜とかってね、言ってんのあの、それでいいんですよ。これが楽しいのか。ね。ずっと桜でそばにいててあげてくださいでも。映画のね、カサブランカさんってほら、ロマンチックなんじゃないですか。<笑>カサブランカそうそうそう。旦那はトラさんの映画が好きで、うん、彼女はカサブランカが好きだ好きなんだ。ちょっとロマンチックに行きたいのに、ーガーってなれるから。 うーん。きっとそうなんだそうだでもね、俺 ね, ね、旦那さんのパァン。<笑>カザクランガさん、頑張ってください。さいえー、でももう一つね、はい、メール届いてますからね、紹介しましょう。エバーアフターさんからです。江原さん、こんばんは。いきなりですが、江原さんは占いを信じますかある相性占いで、私と主人が相性 0% でした、うん。関係ないとは思いつつも、やっぱり気になります。 っていいいいうね わ, ー変わりますこいついっぱいいる、はいはい、でもね、私自身ね、統計からして、うん、占いでバッチしの相性の人で別れた人、別れた人たくさんいます。<笑> そ, うですそれでいて、最悪の相性だと言って、はい、いつまでも最後まで添い遂けてる人もたくさんいます、えー。ですから、当てになりません。<笑>まあ、ね、もうね、占いなんてはね、あの、怠け者の発想。<笑>だって、だって人格者同士だったら相性ないでしょ<笑> な, るほどなるほど、なるほど。 ね、はい。だから、やっぱり思いやりですよ、最後は。0% っていうのはい、ね、いかもしれないですね。ね。でしょううだからそれはね、大丈夫。あのね、ちなみにね、はい、我が家も、あの、0%。ト。<笑>そうなんですかうん、夫婦ともども。だから、そのうち別れるかもね。ちょっと。だから、お土産喜んでくんないんだね。<笑>あ、そっか。<笑>お土産さえ喜んでくれればね、いいんだけどね。<笑><笑>うん。ねえ、もう一生懸命、そううの愛情なんだけどね、私も。